お母じゃなかった<笑>かなんで俺より 先, 先に、ね、<笑>ミス単語お<笑>久でーす<笑>進化したでしょ進化した俺らも進化したかもしれないデくなったなまた俺はデカくなったよ、えー、<笑>変わらないデカっ<笑><笑><笑>ショが北九州に来てくれた、ねね、ようこそになってしまおうたけど。う<笑>ようこそ<笑>違うわやっと来たわごめんな い, いやいやいやいや 好きマジでユーチューバーやな<笑>やみんな会う人会う人あれでしかもうみんなわかんないけどさ、うん、慣れてるでしょ慣れてる<笑>こなれてきた<笑>慣れてきた<笑>初めて会う人もおおってなるやんこれがいわゆるす、ね、やっぱさすがに初めて見ましたいるんですね本当に今日は登竜剣にショときました登竜剣ショウです<笑> いや、もう出だしから、湯滑ってるやん。<笑>お、味噌味にしてみました。いや、でもラーメン食いたいね。あ、ビール飲もうぜ。あ、二<笑>人<ぶ>。奥行く。久しぶり。交流系、久しぶり。来たぜ。初めまして、交流系、来たぜー。<笑><笑> 煎玉子サービス券ぐらいあった気がしたけども分かんなかった<笑>っ他に何か持って あ, あ、一眼レフ。一 あ, あれ動画撮れるのすごいね画質もいいし、ね、カチャってやるだけじゃないそうそう奥もボケたり い, いいんだよいいすり方じゃないですかあ<笑>いいんですか撮れなくていいんですか ここれももっっってててるよ撮ってるるよよかかかいいただきます、はい、いきますこ面がいですよいますでででで全部昔ら言ってるとこですよねね、うん、最高懐しなんかちょっと前より上品なるほどね。儲、ね、かってるっててることで、うんバイバーイ は<笑>ぁーム。はっはっはっお父さんのホームビデオ<笑>じゃああの翔さん今日ははるばる来てくださってありがとうございました名物博多の博多の豚骨ラーメン豚骨ラーメン豚骨がいただきます豚骨と豚骨がいただきますはっ<笑>ー<笑>うましうましやっぱ全然違うでしょうん ねね、まで食べるの味付けがあこれねね、だもんいとと入たたかかっら生姜辛みだよね。